中間発表どうもっぽいです。いやあ、ついに来ましたね、この日が。はい。はい。まずはおさらいないんですけども、えー、10円旅って言って何やねんってよく聞かれるので、旅の目的を再確認したいと思います。僕が何かをして、その対価として、10円をいただく。 ということを、旅を通じてやったら、まあ、一体いくら集めることができるんだろうかっていう企画ですで、ね。10日間の集計結果ということなんですけども、10日目だと、福井県にいます。実際は今、富山県にいますで。この旅をいつまで続けるのかということなんですけども、 実はかなり資金不足でして、まあ、コインランドリーとかね、銭湯とか、ね、意外と結構かかってきて、まあ、あと外食とかになってくるんでね、まあ、コンビニですけど、えー、まあ、資金が月次第即終了ということになりますでまた大阪戻ってバイトして、えー、たまったらまた再出発っていう感じですね、えー それでは運命の集計結果発表に移りたいと思います<笑> 4870円はい、ま、うち約4000円が滋賀県という結果になってるんですけどもいいとこでしたねえー、まあね 奈良県、京都っていうのはね、ちょっと僕もいろいろ慣れてないところが多くて、えー、まあちょっとアクセントをしてね、まあ今行ったらもっとね、行けるんじゃないかなと思うんですけども。で、まあね、えー、滋賀県の後半から雨降り出しまして、えー、で、鶴が行って何もなくて、で、福井全然乗り近くてみたいな感じで伸び悩んだというかね、ところもあるんですけれども、 はいそうですねあとはねやっぱりねもう少しねあのー、年配の方にもね見せていきたいと思ってるんですけどもねあのー、10円ゲイって言ったら見てくれないんですよね普通に10円くれって言ったらくれると多分いっぱい言ってるんですよでもそのゲイって言ったらいやもうそんな絵はえばってなるんですよねはいまあでもねこの度ね僕はね楽しんでやってますんで えー、もっとね行けるとこまでとりあえず行きたいと思ってるんでよかったら応援これからもお願いいたしますごめんまたまたいや急に呼び出しちゃってごめんねちょっとどうしても話したいことがあってさ でいきなりなんだけどさ視聴者ちゃんって旅行とか好きえ一人旅とかよくするあいいじゃんいいじゃんいいじゃんでさでぶっちゃけさ旅行ってさお金かからないだよねかかるよねでねもし仮に旅行しながらお金がもらえるって聞いたら 怪しい全然全然怪しくない怪しくないなんか視聴者さんの持ってる特技をやる代わりに10円もらったらどうそういうお話で例えばだよ1人10円もらって100人見てもらったいくらになるそう1000円だよねで仮にだよ そのうちの1人が 1,000 円くれたらもう 2,000 円だよねすごくないで今日特別に俺が10日間実際にやってみていくらもらえたのか話そうと思うんだけど聞きたい聞きたいウェイえ俺が実際に今本当は富山にいるんだけど10日間では福井にいたんだけど そこまで大阪から出発して奈良から集め始めて福井まで10日間でいくら集めたかね4870円4870円すごくない普通に旅してたらいくらもらえるそう0円だよねどころかマイナスだよねでね 俺がね、この度どこまで続けるかなんだけどねまあそれでもまだマイナスなんだよね全然だからお金尽きるまでやるよでも普通の旅行してたらもっと早く終わってるからねこれからもっと集めるように頑張るしね応援してくねってそういうお話 え寝床どうすんだって野宿。